はい、皆さん、こんにちは。えー、ミサトオーストリッチファームのコニタンです。はい、えー、ただいま、農場内を散歩をしております。たまにはね、気分転換も必要だということで、事務作業、事務作業をしっぱなしだとね、いいアイディアも浮かんでこないのではないかということで、現在、えー、散歩をしております。皆さんもね、僕の散歩に付き合ってね、この動画楽しんでいってください。 ヤッホー。あ、踊り出してくれた。この子、あの、人間に興味津々なのか<笑>、人を見かけると、よくね、真っ先に近づいてきてくれますね。不思議と。はい、こんにちは。この子、あの、水をあげると、あれなんですよ。 時間飲みしてくれる優しい子なんですよ。比較的大人しめの男の子ですね。はい。はい、えー、牧場内にはそうですね、ひな鳥、親鳥合わせて200羽近く飼育しておりますので、そうですね、賑やかな。 もんですよ、まあ、ダチョウ泣かないので<笑>にぎやかといってもそんなにあ逃げちゃった<笑>そんなに臆病だったっけ<笑>はいにぎやかといってもうるさいわけでもなく<笑>牧場といっても牛や豚のように匂いを発することもなく あまり匂いを出さないというか優しいですね遊びに来られる方々がよく言うのが空気がきれいとかね牧場なのに動物がいるのに空気があまり汚れてないというか匂いがしないそれがダチョウの良さでもありますはいはいはいちょっとね 普段ここで、こんな時間に人間が来ないので、ちょっと気になっちゃってる部分もありますね。あ、見てください。卵、卵が落ちてますね。こんな感じで、そのパドックのどこに産むかはちょっとダチョウのその日の気分次第なんですけど、こんな感じで落ちている卵を、僕たち飼育員が、その都度、 朝と夕方の回収時に虫網で拾って回収する感じですね今だとそうですね孵化させる用の卵を取ってたりしますねはいどうもどうもなんだろう今日はカメラを向けるとみんな逃げていく何かあるのかな はい。この子自転車で横を並走すると走ってくれる優しいのか、それとも我々を追いかけてるのか、よくわかんない子です。さあ、おいで。さあ、おいで来るんだ。そう、こんな風にね、追いかけてきてくれますよ。優しい。こないだなんだろう、激励に触れたのか、 やってましたけどさてこのままどんどん行きましょうさあこちらはヒナですねヒナ鳥のなんだろう楽園といった感じですかね ひなどりがまとめて飼育されている場所になりますねえ君たちねちゃんとご飯食べるんだよはいひなリといって も, もこのでかささすがダチョウよひなリといえどこのでかさもうポニタンが1 7 5ンチぐらい身長があるんですけど それをユうにこすもうこれはもう2メートルありますね確実に2メートル以上あるけれどもこの子たちはヒナということでちょっとハチが来た怖いすごいっすよねはいどんどん行こう どん散歩しようはいカメラが怖いのかヒナが逃げちゃってますねいつもつなぎを着てるんですけど今はつなぎを着てないからかないつも見慣れない人がいるって感じ か, かなあ見てくださいみんなこうやって集まって暖をとってんですかねまあ今そんな寒くないですけど 集まってみんなで、なんでしょう、ね、井戸端会議というか、のんびりお昼休みを過ごす感じですかね。はい。この子たちが今のところ一番若いヒナになります。ショーンどこ行ったあれ、ショーンいないな。あれ、お気に入りの子がいなくなっちゃった。 まあ、いっかはいはいえー、大屋根に来ました大屋根がメインエリアという感じですかね飼育のメインエリアはここら辺ですヒナドリが圧倒的な数を飼育してますはいについてきてくれるね やっぱりでかいよダチョウはひなといえどはいどうもどうしたみんなどうしたどうしたそう1羽がパニックになるとみんなパニックになるということでこの子大きいですよねおとなしいんですけどあそこでメスが座っている何してるんでしょう 卵でも産むのかななんか身重な感じですね。はい。今の季節、ダチョウは産卵期に入っているので、毎日4個から5個ぐらいは卵をゲットできます。はい。もっとね、夏に近づいてくると、もっと卵の量もバンバン増えて、 バケツ入りきらないぐらいの卵の量になったりしますはい、こんにちはでかいね、君たちもねはいはいはいはい、どうもどうも はーい、あ首かしげてかわいいどうしたんだろう大丈夫かななるほどねこの子ちょっと体調が悪いかもしれないですねあまた卵があった32バドックまた卵ありましたよ なんだなんだって、おじが近づいてきた。はい、どうも、どうも。はい。はい、どうもー。優雅なお昼のひと時をね、邪魔してはいけないよ。本当。 スタッフであることをスタッフだからねお客さんにちょっと怪しまれちゃうねスタッフだということをちょっとねこうねはいはいねとまあこんな感じでお散歩終了ですはいチャンネル登録と高評価の方お願いします たくさんもよろしくお願いしますはいミサとオスイチファムコさんでしたまたね